今回も視聴者さんの要望に応える形で動画を制作してみました。基本的に直火を推奨しているわけではありませんので、その誤解を生むことだけが一番心配だったんですけど、まあ、これまでも視聴者さんの要望には可能な範囲で答えてきましたので、そういう意味で動画を公開いたします。あくまでも直火を推奨しているわけではないということと、まあ、慎重に備えた上で検証しているということを踏まえた上でご覧いただけると幸いです。